バカンスに来たらショッピングを楽しまなくっちゃここはスポーツショップ水着やカメラのフィルムを取り扱ってるわニューザックアイランドには他にもお店が2軒あるんだけどそっちは後で遊びに行ってみてねどのお店も毎日品揃えが変わるからこまめにチェックが必要ねレアな掘り出し物が見つかる時もあるのよ せっかくお店に入ったんだからお願いしちゃおうかな水着が欲しいんだけどプレゼントしてくれないかなプレゼントにはラッピングをするのがマナーよプレゼントにはラッピングをするのがマナーよ 私の好きな色はクリームゾンレッドラッピングの色にもこだわってくれると嬉しいなこの水着後でプレゼントしてねそしたらちょっとびっくりさせてあげるわ何が起こるかはお楽しみそれじゃあお店から出ましょう。 あれ買った水着ちゃんと持って出てきたちょっと持ち物を確認してみて違う違う持ち物を確認するのよあちゃんと持ってきてたわね時々持ち物は確認しないとねここであなたの着替えもできるけど今は早くあなたを驚かせたいの持ち物をしまってプールに行きましょう 持ち物をしまってプールに行きましょうここはプールいろんなことができるのよでも今は早くあなたを驚かせたいなそれじゃあプレゼントしてもらっちゃおうかなさっき買った水着はこれよ<笑>これ欲しかったんだ これ欲しかったんだはい、プレゼントよちょっとドキドキするわねあーありがとう大切にするわね<笑> 驚いたとっても嬉しくて思わずあなたの目の前で着替えちゃった仲良しになるにはやっぱりプレゼントが一番ね今みたいに相手の気に入るものを選ぶのよでも内容によっては嫌われちゃうから要注意さあせっかくリゾートに来たんだからのんびりしましょうよもちろんカメラ持ってきたんでしょ たっぷり撮影して楽しみましょうよフィルムがなくなったらスポーツショップで買えばいいしね